皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月19日、竜王城の決戦イベントが始まっています。ゾーマと竜王のイベントが頭の中でごっちゃになっているので、受注条件を見直しましょう。虹の雫をくれるローラ姫は、魔法の迷宮にいるんでしたね。早速魔法の迷宮に行きましょう。行きました。でも、何ももらえませんでした。 というか、前回の時にすでに受け取っていたってことですかね無駄足になった気もしますが魔法の迷宮は日課なので問題はありません今回の竜王城ですがこのドラゴンが追加になっていますか倒すと何かいいことがあるんですかね倒しました何もありませんでしたその後何だかんだありまして無事にクリア報酬をもらいました 今回追加された新しい報酬は、竜王印象と竜王の玉座ですね。早速交換して、竜王の玉座を設置です。どうでしょうかプリズニャンのラスボス感がかなり増したのではないでしょうかこれはいい玉座ですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。